いよいよ、たどり着きました。ここが長岡にある、河合津之助の川です。 ご視聴ありがとうございます旅する機能の篠川真ですこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いしますさら線復活編いよいよ最終回になりました合わせて河わいつぐのすけの人生をたどる旅の最終章でもあります現在の時刻が朝の6時34分ですなんでこんな早い時間帯に撮っているのかと言いますとこの映像を撮っている当日の長岡の天気これからどんどん悪くなっていくということでこんな早い時間帯にオープニング撮ってますもう後をやることは決まっています最終回らしく早速本題 入りたいと思います今回も最後までお付き合いください。 というわけで早速、長岡駅に背を向けて歩き始めていますが、オープニングで言い忘れていました。今回の旅行動画でやることは2つあります。河合津之助のお墓に墓参りをすること。それから長岡市にも河合津之助記念館がありますから、こちらの記念館に足を運ぶこと。こちらは事前に長岡市役所から限定的に撮影を許可されています。この目的を果たしましたら、寄り道もするかもしれません。そういう意味も含めて楽しんでいただければ幸いです。 こうして初めて足を運んだ新潟県長岡市の町をマップアプリを頼りにしながら約10分程度歩き続けまして、するととある寺院にたどり着きました。このお寺の名前は永領寺と言います。河合継之助のお墓は会津若松、只見町、そしてここ長岡市の3カ所にありますが、長岡にある河合継之助のお墓はこの永領寺にあります。 それでは、まだ朝の指示もならない、こんな早朝にお墓参りをするパチ当たりを申し訳なく思いつつ、栄おじさんの境内に入りまして、河合津群之助のお墓を見つけましたら、墓地なので、ちゃんと手を合わせてお墓参りをして、なるべく早めに引き上げたいと思います。行ってきます。 本堂へと進むと、ちょうど左側に盆栓が見えました。僕以外に、この境内に誰もいませんので、なるべくご迷惑にならないように撮影を続けたいと思います。どうやらこれが本堂のようですね。墓地をカメラで撮るというのは気が引けるところではあるんですが、 これが境内の地図ということなので、河合津之助のお墓は、ここですね、うん。手前の方に長岡藩を代々収めた牧野家の歴代藩主のお墓があります。とにかくこちらの12番の番号が振ってある河合継之助の墓へ行ってみたいと思います。 かわいつぐのすけのお墓だけにしようかと思ったのですが、この方もかなり重要な人物なのでご紹介させていただきます。深見虎三郎、長岡藩の軍明助けで重卒大将を務めた人物です。僕もこの看板を見るまではすっかり忘れてたんですけれども、おじア階段の時に河わいつぐのすに同行したのは彼だと言われています。しかしながら、その深見虎三郎も山形での戦いで負傷し、そのまま亡くなっているそうです。現在はこの墓地で安らか に眠っていますすいません本当気移りしやすい僕の性格を心からお詫びしますただまあ見たい方もいらっしゃるかもしれませんこれが長岡藩を収めたマッキンの歴代藩主の方々のお墓だそうです 今度こんなさっぱらからバチ当たり極まりないと思うんですけれどもいよいよたどり着きましたここが長岡にある河合継之助のお墓です只見町にある河合継之助のお墓には灰とわずかな彼の骨が納骨されていますけれどもこちらにはその大半が納骨されています。 それでは、こんな早朝に、人も、向ける花も持ち合わせていない、かななるバッチ当たりぶりとは思うんですけれども、河合のス之助のお墓に手を合わせたいと思います。 それにしても危ない感じはしますけど、天気が持ってくれてよかったです。なんとか晴れ間が見えているうちにお墓参りをすることができてよかったです。 ご覧いただきましたように、長岡の栄領寺さんにある河合嗣之助のお墓に手を合わせて墓参りを置いてきました。河合嗣之助の人生を辿る旅、この旅行シリーズ、ただみ戦復活編の後半の大きなテーマとして、僕内に向き合ってきました。ここで一つ解説を加えさせてください。彼が亡くなった福島県、ただみ町にある河合嗣之助記念館ができたのが1973年と言われています。一方で、長岡の河合嗣之助記念館ができたのが2006年と言われています。この温度差の 原因は一体何なのか？一説によると長岡での河合継之助の評価は今では考えられないほど悪かったと言います。その大きな原因は、やはり生まれ育った故郷を戦火に巻き込み、焼け野原にした。滞在人というイメージが付きまとっているからでしょう。そのような印象から長岡にある彼の墓は石を投げられることも多く、墓石が原型をとどめないほど大きく形を変えてしまった。そのように聞いています。そして、映像では映しきれなかったかもしれないんですが、実在の墓石に戒名も。 刻まれてないんです。これも一説に過ぎませんが、ある意味で、かわいい杉之助自身、ふるさとでの自分の未来がこうなることを予見していた節があるんです。多くの人々に恨まれ憎まれても仕方がないことをした、そういった思いがどこかにあったのかもしれません。今となってはその真意を掴む術はもうないんですけれども。だからこそ僕はこう思うんです。人は誤解に飲まれやすい生き物だと。そのせいで人は人を疑い、時にはお互いの理解が深まらないうちに相手のことを深く深く記述しる。 多くの場合、深い溝ができたままでは、その関係性の修復はなかなか進展しないものです。ある意味で、僕個人の意見であり、経験談でもあるんですが、そのような、ある種の理不尽を何度となく体験してきました。一方で、河合嗣之助の思いは、随分と時間がかかりましたけれども、ふるさとの人々にもようやく理解され始めたように、僕は感じています。このことが、不本意にもかかわらず、戦争を決断するに至った彼自身の心が、約150年の時を超えて、 やっと安息を得たように思えてなりませんですから今回墓参いをした時に彼の魂に対してこう伝えました時間がかかりましたけどもう大丈夫ですよたくさんの人々があなたの心を理解し始めてますだからこれからはどうか安らかにお眠りくださいと。それでは時間になりましたので長岡の河合嗣之介記念館入館したいと思います 早速入館をしまして、受付の方でこちらの入場券も購入させていただきました。大人1枚200円ということで。で、早速後ろに見えているんですけれども、こちらが長岡藩の藩期ということで、今回特別に撮らせていただきました。こちらが長岡市の河合津之助記念館に所蔵されているガトリング法です。こちらもレプリカーなんだそうです。こちらも記念に撮っていいですよということで、河合津之助の銅像です。 最後に長岡の河合嗣之助記念館のお庭特別に撮影許可がおりましたので降りてみたいと思います結構広いですねここは河合嗣之助が生まれ育った邸宅跡だということでここに武家屋敷があったことを忍ばせるようなお庭になっています 敷き詰められた砂利ですとか、飛び石などが当時の面影を伝えてくれるような気はします。それでは、長岡でも河合嗣之助の人生を辿る旅、すべてお見せすることはできましたので、ここからは肩の力を抜いて、僕のように竹好きにはたまらない場所が長岡駅の構内にあるんで、こちらをご紹介したいと思います。 長岡駅に戻ってきましたさあこれからノのんべえタイムのスタートと言いたいところなんですがちょっとだけうんちく語ってもいいでしょうか長岡駅の駅前の広場にはこういうモニュメントがあるんですけれどもここで質問です日本で唯一駅から徒歩0分のお城ってどこでしょうか 正解は、ここ、長岡城です。お城ってどこって思うじゃないですか。長岡駅がある場所。実はここに150年前までは、お城があったんです。長岡城が。お城好きの人の間では、鉄板のタ、ね、らしいです。僕は最近知りましたけどね。 それじゃあ早速、長岡駅の構内に入ってみましょう か, か, か。やってきました。ここが長岡名品の館、本主館さんです。お土産屋さんでもあり、ここで新潟の地酒が楽しめるそうですので、早速行ってしまいましょう。それで、ちょっとその前に見ていただきたいものが。 見てください。ショーケースにずらーっと、新潟は米どころであり、米どころということは酒どころでもありますから、あんだけの銘柄が楽しめちゃうんですよ。これ期待値高めないでどうするんだっていう話ですよね。本仕官に入りまして、カウンターの横にこの引き酒番所のご案内ということで、いろいろと説明あります。参考にしていただければ幸いです。 500円を支払って、ここにあるのは、おちょこと、きき酒5回分のメダルです。このポンシカンさんには、新潟県内の89の倉本さんのお酒が全部並んでいるそうです。他にもお客さんいらっしゃるので、全部は写しきれませんが、興味の湧いたものを順番に飲んでみたいと思います。 まず最初にこれ行ってみましょうか。もう定番中の定番南魚沼市八海城蔵さんの八海山。んここにおチョコがありますから、おチョコをスタンバイして、メダルスロットがここにありますので、メダルの枚数が2枚必要ですからじゃあ、あと3回しか使えないですね。えい、あ、こっちじゃない。こっちじゃない。戻ってくる方が本当落ち着きがなってすいません。1、2で、はい。出てくるかな。あ、このボタンを押すんですね。 お、出てきました。出てきた、出てきた。お。ご覧ください。この琥珀色、透明な色を、ちょっと飲んでみましょうか。では、八海産を、いただきまーす。うん。下の上に、ほのかに甘みが乗っかってくるんですよ。それが、つるっと落ちてくる感じがあって、本当に飲みやすいです。人気銘柄になるのを、頷けますね。 次はこれを飲んでみようと思います。えちご通過目ワイン工房仕込み。白ぶどうのような果実感があって甘めの白ワインのような味わい。日本酒とワインのコラボレーション。面白そうです。早速飲んでみましょうか。ここにおちょくをセットして、さっきのように間違えないようにしましょう。メタルをセット。ボタンを押します。たっぷりつかれましたね。 これが、エチごツルカメワイン酵母仕込みです。いただいてみましょうか。こちらの、エチごツルカメワイン酵母仕込み、いただいてみます。ますああ、一気に飲んじゃった。でも、確かに、白ワインの味がこの感じしますね。それでいて、つるっと入ってくるんですよ。これは、いいな 最後はこれいってみましょうか。メダル2枚必要です。腰の完売。日本酒好きに腰の完売を知らない人多分いないと思うんですよ。この腰の完売際の10枚銀賞。ここに説明があります。スッキリとした綺麗と辛みの中に、ほんのりと渋み、酸味を感じます。下の上にグレープフルーツのような味わいを残しながら、スッと消えていきます。さすが腰の完売。約束。 ここにおちょこをセットして、ここにメダル2枚ありますから、最初に失敗してるんで、もう間違いませんよ、ね。メダルを2枚セット。そしてボタンを押します。追加れました。この透明度の高い琥珀色。素晴らしい。飲んでみましょうか。では、あっという間ですが、最後の一杯になりました。星の乾杯最終枚金賞。 いたたただきますまます一気に飲んでしまったもったいないでも確かに舌の上に乗った瞬間にフルーティーな味わいがふわーっと口の中に広がっていくんですよこれは超がつく有名な銘柄の筆頭閣になってもおかしくないですよね、まあ、というわけで本当に駆け足だったんですけど三銘柄試飲をしてみます 明日、どうだったでしょうか。長岡での楽しみが増えたなと思っていただければ嬉しいです。 長岡駅の3番ホームにやってきました。あっという間に駆け抜けた3泊4日のた見線復活編。振り返ってみると、強行スケジュールではあったんですけれども、いろんな人々の優しさ、あったかい心に触れることもできまして、そしてシリーズの後半の方では、河合津之助という悪魔好きに活躍し、無念の死を遂げた、まさにラスト侍。その人生を辿る旅を僕なりにしてみました。どうだったでしょうかこの旅行動画についてもそうですし、シリーズ全体を通して楽しんでいただけたでしょうかぜひ コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。もし、この旅行動画から見始めたよという方、この、畳戦復活編の第1話から見返していただければと思います。 思いいまままますすししし話話かからら最終話まで見てくださったた方にには本当に心から御礼申し上げますありがとうございました次回の旅行シリーズが撮影時期がちょうど紅葉シーズンに重なりますので遅れバせの配信にはなるかもしれませんが紅葉を楽しんでいただけるような内容をお届けしたいと思っていますのでぜひ以前配信した旅行動画も見返していただきつつ次回の旅行シリーズについても楽しみにしていただければと思いますこれから僕は新幹線に乗って東京へ帰ります初めてである 東日本のアプリを使って IC カードあるじゃないですか1人は1名必ず交通系の IC カードを持っていると思うんです この IC カードに新幹線の乗車券を紐付けができる機能を使って今回は新幹線の乗車利用をします。とてもワクワクしています。残念ながら新幹線中の方をお見せすることはできません。これからお見せするエンディングで長岡駅の新幹線のホームに入線するところをもってこの只見線復活線をエンディングとさせていただきたいと思っています。いろいろ脱線してしまいましたけれども今回の旅行シリーズ、そしてこの旅行動画を見ていただき本当にありがとうございました。